どうも、六代目です。え、当店の近くに大熊茂信 の, の成果があるんですけど、代そこがですね、今回、大改修されまして、え、2月14日、もうだいぶ経っちゃいましたけど、バレンタインデーの日にリニューアルオープンしたようです。まあ、私もよく通るところですので、ちょっと、門の 写真を撮ってみました、えー、今までですね、門も、まあ、こういう門はなくて、えー、なんかチケット売り場みたいなところから入るような狭いというか寂しい感じでした。えー、今回、このような立派な門ができておりまして、なんかかっこよくなっております。でもよく見ると、こういう門にはちょっとなんか合わないなとまあでも 今の時代仕方ないのかもしれませんけど大熊メモリアルミュージアムということですなんかこの門に英語ってなんか似合わないですねまあせっかく綺麗になったみたいですしなんか中も展示方法が変わったのかどうか知れませんけど一度見に行ってみたいなとは思います大熊重信この方ですね まあ当店大昔。もちろん大熊重信が生きていた時代も当店はありました。その頃ですね、家はどんな感じだったか知りませんけど、少なかったと思います。私のじいちゃんの話。じいちゃんの二つ。世代上。私から言うと、ひいひいじいさん、ばあさん。その時代のまあ、方から聞いた話らしいですけど、あの、やたろうちゃん。 まあ、大隈重信 の, のことです。八太郎ちゃんがあんなに偉くなってという話をしていたらしいです。えー、当店も歴史が結構長いです。大隈重信が生きていた頃の、その頃のご先祖様の写真とかあります。これからもそれを受け継いで大事にしていきたいと思います。それでは、二見ン六代目でした。